you <laughs> カはタ、蒲田終点です。デス。川線、JR 京浜東北線はお乗り換えです。出口は左側です。The next station is This is the last stop of this line. かま終点です本日も東急池上線をご利用くださいましてありがとうございました<笑><ター> ちょっと。